それでは今日の計算数学1の授業を始めたいと思います。で、え、今日は、あの、今日はの計算量の話から始めていきたいと思います。で、あの、ま、前回ですね、その、 えっと、多倍長係数 の, あの加算のアルゴリズムについて説明しましたので、今日はその計算量の概念をやりまして、でその前回やりましたアルゴリズムの計算量を確しめというところから進みたいと思います。で、えー、と計算量という概念について、これまでどっか 効果で話を聞いたいくというのはあるって人はどのぐらいいますでしょうか？はい、あはい。えっ、ー、と。まああの？ほとんどの人は初めて接する言葉だと思いますので、一応その説明から入りたいと思います。で、えっ、ー、とアルゴリズムをその我々が作る際にはですね。なるべくそのせっかく計算するのですから。あのアルゴリズムをそのアルゴリズムを作ってなるべく早く。 計算をしたいといとうがあります。もちろん数学的に正しい計算をするというのは大前提ですけれども同じ計算をするならなるべく早くやりたいとあるいはそのなるべくその計算機の資源を節約して計算をしたいということでそれをその定量的に見積もろうというのがこの計算量という考え方ですでそういった意味で計算量はアルゴリズム の, その効率を わかるうえの指標の一つとして、とまあ数学ですとかあとコンピューターサイエンス世界で定義して評価して使っております。で、と計算量には大きく分けてその二つの種類があります。一つは時間計算量、タイムコンプレックステと呼ばれるもので、これはとまあ前回もアルゴリズムを学びましたけれども、その必要な計算のステップ数を見積もるに基づき見積もるものです。 でもう一つは、えー、と空間計算量、えー、スペースコンプレクシティと言 い, いまして、その、まあ、計算に必要な記憶容量を見積もるというものです。で、えー、まあ、この授業では、その、主に、この時間計算量の方を、あの、中心に扱います。ななわち、その、計算時間がどのぐらいになるか、で、えっ、ー、と、計算をより効率的に行うにはどのようにすればよいか、といったようなことを中心に扱います。で、一方で、その、空間計算量は、今回は、ほとんど、 扱いませんしあと、この、我々がいつも使っているパソコン程度の世界ではほぼ問題にならないんですけれども、空間計算量がどのような場所でその使われるかといいますと、例えば、最近ですと、その、暗号などの計算をするのに、小さな機器を使うことがあります。最近その銀行のキャッシュカードですとか、クレジットカードのオンラインサービスなどで、 トークンと呼ばれる小さな機械が送られてきて、それをその認証の一つに使うことがあるんですけれども、そういったその小さな機械はその我々がいつも使っているようなパソコンなどと比べてメモリの容量も限られますので、そういった限られたその環境の中で目的とする計算を行う必要があります。そういう場所ではその空間計算量というのが問題になることもあります。あるいはその まあ、私たち実際にはほとんど関わりませんけれどもその科学や工学のいろいろな分野でと例えば加速器の実験結果のデータ処理を行うとかそういう話になりますとその大体あの例えば1秒間とか1分間の実験でその皆さんのパソコンのハードディスク1台分ぐらいのデータがどんどん生成されるということもあります。 そういったデータをですね、効率的扱うためには、こういった空間計算量が問題になる場合も出てきます。そういった場面もあるということだけここでは触れておきたいと思います。で、その計算量の表し方なんですけれども、全勤記法というのを使います。全勤記法と聞いてですねとあの、聞き覚えがないという人は、 ええー、と、1年生の微積分をもう一回復習した方がいいですね。数学類だと。えっ、ー、と、そうです。あの、皆さんが、えっ、ー、と、1年生の微積分にやった、あの、オーダー、大きいものってやりましたよね。あの、ラージオとかスモールオー。基本的には、あれです。えっ、ー、と、その全近的な関数の振る舞いを持って、その計算量を評価するというのが、その、この計算量の表し方の標準的な方法ですので、で、まあ、えー、そういった意味で、その、数学科、 でですね、こういう計算機のことを勉強するというのは、理論的には、あのまあ、そういうバックグラウンドを持っているということは有利だと思いますので、っとあの忘れたい人は復習してください。で、まあ、ここではその計算量を評価する関数を t と表しましたけれども、t は基本的に、まあえー、と自然数から皮膚実数へ の, あの写ャまあもしくは関数とします。で、その際に、この n として、まあ この辺とはよく入力のサイズと呼ばれるんですけれども、まあ、この入力のサイズというのをあのどのように設定するかっていうのは、そ, のそれぞれ考えているアルゴリズムによって決まってきます。で例えば、そ、えー、こ, こで数値を扱うアルゴリズムであれば、の数値の大きさですとか桁数、それからあるいはワード数、あとはまあ多項式などを扱っている場合ですと、あの多項式の次数をこうパラメータにとってですね、でえーそ うんと入力の大きさ、サイズがですね、その大きくなりしたがって、その計算量が、の整理が全近的にどのような振る舞いを見せるかということを調べることで、ある程度 の, その計算の効率というのを見積もります。で、そのもう少しと具体的にですね、じゃあ例えば同じ計算をするあのアルゴリズム1とアルゴリズム2という、 二つのアルゴリズムがあった際に、その、時間計算量を比較したらどう、どういうふうに解釈、もしくは見積もりをするのでしょうか、ということを、あの、簡単に説明しておきたいと思います。で、ここで、えっ、ー、と、まあ、アルゴリズム1と2を、まあ、皆さんが、あの、同じ計算をするためにですね、その異なるアルゴリズム1と2を作ったとして、で、そこで、その、それぞれの計算量をですね、アルゴリズム1の計算量を t1 として、アルゴリズム2の計算量を t2 として、まあ、n の 何か関数で表したものとしましょう。で、それを仮に、えー、例えば t1 が、えっ、ー、と、ここにありますように、えっと、A、n ですね。えっ、ー、と、まあ、あの、n が、ま、線形な場合。それから、えっ、ー、と、それに対してこの t2 が、えー、こちらにありますように、この n の2乗に比例するような場合だったとしましょう。 で, で、そうして比べてみますと、まあ、これは、あの、皆さんはすぐにお分かりだと思いますけれども、うんまあ、A も B もあの正であると仮定するならば、まあ、ある N よりも大きいところでは、その T2 の方が T1 を追い越すという。それはなぜかというと、まあ、あの二次関数の方が一次関数よりもずっとあの早く増加するからですね。あ る, ある程度、N が大きくなると。全近的には早くな大きくなると。 ということで、まあ、そういったことで、その、全員的な評価をすることによって、こ、まあの場合ですと、えっ、ー、と、t1 の方が、えー、とより、その、効率が良いすなわち、なんでかっていうと、うと N の増加に対する、その、関数あれ計算量の増加が、まあ、t2 よりも、まあ、比較的小さいですから、まあ、t1 の方がより効率的であると。というふうに結論づけることができます。 まあ、こういった形で、その計算量を全身的な評価をして、そのアルゴリズムの効率のを比較します。で、えー、とこのですね、この計算量として現れる関数で他の例としましては、例えばここに下の方にありますように、この t3 ですと、この指数関数ですね、n の指数になっているう関数があったりとか、あるいはそのと t4 として、n の対数ですね、対数関数、 が出てきたりすることもあります。まあ、こういった形で、そのアルゴリズムの計算量というのを比べます。で、えー、その時間計算量 の, その表示なんですけれども、えー、これはあの前、まあ、先ほども述べましたように、前金記法を使います。で、えー、とテキストですと、えー、と10ページのセクション 1.2 ですかね、ここに全勤記法が載っておりますのでテキストをお持ちの方はそちらも見ながら聞い、えー、てください で, で一応あのこの計算機科学もしくは計算機数学でその扱っている全勤記法にはいくつかの種類がありますでその中にはあの皆さんがその1年生の微積分で学んだものも一部含まれていますがまあここではちょっと新しい まあ、見るものものいくつかありますとりあえず、ここではその5種類の全の関数ですね。全勤的な表を紹介しておきます。まあ、上から順番に、まあ、ラージオー、うん、これは全期的上階と呼ばれるもので、で次にスモールオー、この上の2つは皆さんご存知でしょう。それから、うん、と3つ目がラージオメガでね。全勤的下階と呼ばれるものです。 四つ目が、これは、あの、シータです。大文字のシータを使った記泡です。で、えっと、五つ目が、小文字のオメガを使った記泡です。で、まず、最初に、その、ラジオを全近的状態から、あの、紹介しますと、これは、あの、微分、微積分で皆さんがやった時の定義と全く、えっと、同じなんですけれども、と、一応、テキストの記泡と、ちょっと、あの、変え、ここで変えてありますのは、 え、あのー、統合の部分ですね。えっ、ー、と、一つの部分では、あのー、これが集合 の, あの属する、元として属するという記号になっていて、で、えっ、ー、と、で、まあ、O の GN っていうのは、そのある性質を満たす関数の集合というふうに扱われております。で えっと、ただ実際につく、もともとの意味はそういう意味なんですけれども、現実としましては、あの微積分ではまあ扱いましたように、ここは統合で結んでその同じ意味を表すことが多いですので、以後、この授業でもこのような形で統合を使って表しますので注意してください。テキストで集合の属するとなっているところを、この授業で統合として、共に置き換えて扱います。 で, で、この o FN がですね、この、まあ、GN のオーダーに属する、もしくは GN のオーダーであるというのが、えー、と次のような定義になっておりまして、まあ、ある、えー、と正の C の値と、それから正の N0 の値が存在して、N が N0 以上ならば、FN が、えー、と GNC 倍で上から押さえられるという定義になっております。ですので、まあ 非常に大雑把な模式的な図で表すとこういうことを言ってるんですけれども、えっとまあ、N がどんどん大きくなれば、あのその FN というのは、えっと、GN の定数倍で抑えられるということを意味しています。までいいでしょうか。はい。で、2番目に、このスモール O の記法は、これは、まあ、行為の無限小という言い方もすることがありますけれども、うん まあ、これも微積分でよくあの使われているものです。で、えー、っと、ま、あこの、極限を用いた記号で表しますと、まあ、FN も GN もその N を大きくしたときに、えーっとまあ、どんどん小さくなるんですけれども、その FN の方が GN よりもあのより早くゼロに近づくということを表したものです。 で一応それをこのような形で式で書きますと、まあ、2意の生の C と、それに対して、ある生の N0 が存在してで、N が N0 以上の部分、ところでは、FN が GNC 倍で抑えられるということを表すものです。どうまだいいでしょうか。でえっと、次に出しました、 大文字のオメですね。これは全銀的可解と呼ばれるもので、定義としては、先ほど一番目に出しました、ラジオは、あれは FA の上から押さえていたものなんですが、このラジオ面は逆に下から押さえる形となっております。ですので、これは、そうですねあの、途中まではラジオの定義と一緒なんですけれども、ある、不正の あた C が存在して、それから生のあ N0 が存在して、で、うんと、N が N0 以上ならば、と こ, この不等式のですね、大小関係だけ逆あの先ほどのラジオから逆転していまして、まあ、FN が、えー、と GN の C 倍で下から抑えられるということを意味しています。ここまでいいでしょうか。はい。で、4番目の、あの、大文字のシータというのは、えっ、ー、と、実は、 えっ、ー、と、一番目のラジオとそれから今説明しましたオメガですね。両方、あのー、両方で上と下から同時に押さえるというものです。ですので、えー、まあ、式で書くとこういう形になりますけれども、うんとまあ、説明はこのぐらいで多分、えー、お分かりいただけるかと思います。一応図も書きましたが、えー、とこういう形で、その、n が n0 以上の部分では、この fn が 下からは gn の c1 倍で、それから上からは gn の c2 倍で抑えられるということを表しています。で、最後に小文字のオメガなんですけれども、あの、これは、えっと、発散する、あの、n が大きくなった時に、こう、発散する計算量を使っているんですが、まあ、その発散の、あの、速さをですね、比較したものです。で えー、っと、まあ、極限のリミットを使った定義っていうのはこういう形になっておりますので、まあ、fn が、えっと、オメガの gn に属するというのは、その、まあ、n がどんどん大きくなっていったときに、その、fn の方が gn よりもより早く発散するということを表しているものです。ここまでいいでしょうか。で、えー、っと、今ですね、計算量を一応この全勤記法として5種類紹介したんですけれども、 えー、とほとんどの場合、これから先に使うのは、えっ、ー、と、ラジオです。で、まあ、時々、その、ラージシーターも使いますけれども、大体はラジオで、その、全近的な状態で、そのアルゴリズムの計算量を見積もるということに注意してください。はい、どうですか。じゃあ、えっ、ー、と、それを踏まえて、えーと、多倍調整数の加算の計算量を、えっ、ー、と、見ていきたいと思います。 でこの対象となっているアルゴリズムは、前回の授業のですね、あの最後に説明したその多倍調整、符号なしの多倍調整数の加算なんですけれども、テキストをちょっと見ましょうね。えー、とテキストでは、16ページの下半分のところを見てみてください。 で、とまあ、一応その前に、とこの、ここからの先の議論で確認なんですけれども、あの計算量は、ワードごとの一則演算をあの単位とします。ですので、とまあ、今回はその、まあ、複数ワードを使って一つの大きな整数を表して、まあ、その計算量を見積もるわけなんですけれども、まあ、その1ワードごとの その指則演算を何回繰り返すことで多倍長の整数の値段ができるのかということを調べます。で、こ の, このアルゴリズムはその前回の授業のです、ね、最後の方で説明しました多倍長整数の加算のアルゴリズムです。もう一度復習を一応しておきますと 入力としては、A と B という多倍調数が与えられているものとしますで。A も B もともに K ワードからなる多倍調数です。そして、出力としてその C という多倍調数を返すんですけれども、その長さは K ワードの多倍調数 で, で、計算結果が A と B の和であるというものです。で 一応そのアルゴリズムの流れをもう一応あの繰り返しますと、えー、最初にそのこのガンマ0という変数を置きましたけれども、その繰り上がりに使うガンマ i という変数を用意しておきましたが、えっと、ま、1桁目ですね、最下位 の, あの桁ではそ、のその下の桁というのは存在しませんので、あの繰り上がりも存在しません。ですので、えっとその最下位の桁の 繰り上がりに相当するガンマ0には0をあらかじめ代入しておきます。で、2番目のステップでと、法文を使って、あの、警戒、この繰り返しを行うとなんですけれどもえ、ここにありますように、この、A と B のそれぞれの I 番目のワードを加えて、でそれに、その下の桁から、下のワードからの繰り上がりの値、ガンマ I というのを加えた結果を、えっ、ー、と CI に代入すると。 それから、その時の繰り上がりをガンママイプラス1という変数に代入するということを、下のワードから上のワードに向かって繰り返します。で、最後に、この計算結果のですね、この C0 から C の K マイナス1という各ワードを並べて、それを一つの多倍調整として返すというのが、この多倍調整数の加算のアルゴリズムでした。ここまでいいでしょうか。 で、えーと、その計算量をあの見積もり方をこれから紹介しますけれども、ざっとこんな感じになります。えー、とまず、えーと、ステップ1のところでは、これあの代入を行っていますので、ステップ1ではあのー、特に計算量に関する操作を発生していないと思います。で問題はこのステップ2の部分でして、まず、えー、と法文があります。 こ, れここでこのループですね。繰り返しが発生すると。で何回やる、発生するかというと、まあ、0から k-1 の変数の範囲ですから、えー、ちょうど軽回繰り返しを発生することになります。で、で今度はその構文のループの中身の計算を見ていきます。ここで、その四則演算として行われているのが、この αi プラス βi プラス γi というこの計算ですね。でこれは見て わ, わかる通り、その加算が2回行われています。 で、えっ、ー、と、最後、3番目は、その、計算結果を、リストにまとめて、あの、まあ、一つの多倍調数にまとめて返す部分ですね。ここは、あの、規則演算には含みません。ということで、えー、今回、その、計算量の評価の対象になる、うんと、演算は、えっ、ー、と、この、このアルゴリズムの2番目のステップにありますように、その、ループを警戒、警戒繰り返しを行うと。その中で、加算を2回行うと。 というのが対象になります。ここまででしょうか。で、えー、それをまとめます と,、えー、と、まずそのアルゴリズム全体で行われるこの指則演算というのが、うんと加算二形解ということになるわけですね。で、それを先ほどのその全近的な評価で見積もりますと、うんとこちらにありますように、まあ、定数はあのこれ省くことができ、あの 全金評価で定数を省くことができますので、えー、と 2K というのがまあオーダーの K、もしくは θ の, ーーの K というふうに評価することができます。<笑>ということ で, で、ここからその導かれる結論はですね、その多倍数整数の加算の計算量は、えー、この整数の長さ、もしくはワード調にま比例するということがわかるというのが、ここでその計算量の見積もりの結果です。 ま で, いいでしょうか。えっ、ー、とこのようにして、その計算量の見積もりというのをあの行います<音声>。大体、いいですかねノってる人もいるでしょうか。はいでと。で、一応その計算量の、たえっ、ー、と、加算、多倍調整数の加算の計算量の話はここまでで、 でとまあ、この後でその一変セタ公式の話に進むんですけれども、でその前にちょっとあの符号付きの多倍調整数について触れておきます。と今まではあの符号なし の, あの多倍調整数の加算を扱いましたけれども、うんとまあ、当然その我々いろんな計算をすることになると、まあ、符号についた多倍調整数も扱いたいと。 というようよなことが出てきますで、まあ、この授業では、その、符号付きの多倍調整数の表現だけは触れておくことにして、まあ、加算までは触れ、加算もしくは減算までは触れないでおきますけれども、あの多倍調整の減算については、テキストにも演習問題もありますので、興味のある人は後でやってみてください。で、でまずその、符号付きの多倍調整数の表現について説明します。これはですね、あの、 まあ、単精度の符号付きの整数と同じように、あの2の個数を用いたあの表現をします。でと、まあ、V としまして、まあ、先ほど の, あの符号なしの多倍調整と同じように、まあ、A0 からあの A の K-1 というふうに、えーまあ、K ワードを使って表しまして、で、うんとその、 まあ、0からですね、a の k-1 の役割も、あの符号なしの多倍調数と同様に、a の0が一番下の桁で、a の k-1 が一番上の桁というふうに使うんですけれども、ただ、と符号なしの場合と異なるのは、その最上位のワード a, a の k-1 のまあ最上位ビットがあの符号を表すというところが異なります。 この a の k-1 ですね、この最一番上のワードの a の k-1 をこのような形で表しましたけれども、えー、とここではその、この一番上の n-1 ビット名をですね、-2 の n-1 乗と置きまして、これはあの、このワード自体 の, その表現は、あのな2の個数によるあの符号付きの整数の表現になっているんですけれども、まあ、それを使って、 えー、とこの符号付きの多倍調数を表すというところに注意してください。でなお、この a の0から a の k マイナス2ですね、この a の k マイナス1以外 の, あの数については、符号なし の, あの整数としてあの値を代入します。ここまでいいですかで えー、と一応ですね、あの結論だけ述べておきますと、うーんとこの、まあ、a の k-1 の値の範囲というのが、これはの、まあ、符号なしの、えー、と あ, じゃあ、ごめんなさい、符号付きの単成度の整数のとして見た場合には、a の k-1 の値の範囲というのは、-2 の n-1 乗から、えー、と2の n-1 乗 -1 までということになります。ということで注意してください。で これを使って、その符号付きの多倍長数全体を表した時の、この値の範囲というのが、と一番最小値がマイナス2の n イマイナス1乗。それから、と最大値が2の n イマイナス1乗マイナス1となります。ですので、まあ、の符号付きの多倍長数ですと、えっとまあ、大体、符号なしと同様、その、うんと NK 桁ですね。NK 桁まで表現、性素を表現できるんですけれども、まあ、符号なしの場合と異なって、えー、とその、性の部分と負の部分にこう表現できるような意見は分かれるということに注意してください。で一応、符号付きの多倍調整数についてはまた後であの触れたいと思います。ここまあ、でいいでしょうか。 では次にですね、多項式の話に入りたいと思います。テキストですと、17ページのセクション 2.2 を見てください。まず最初に多項式の表現と加算から紹介していきたいと思います。 で、一応ここでは、あの、テキストにもありますように、まあ、R を、あの、価格感としまして、で、と、まあ、その上で、こう、まあ、有限項の点数を並べたものを、その点数、この場合ですと、まあ、XY から Z を持つような、その R 上の多項式全体、これを、まあ、R のエクサゲッ z というふうに表します。まあ、この辺は、その、まあ、多分皆さん、去年学んだ、えっ、ー、と、まあ、多項式感ですね。 えー、と同じだと思いますで、まあ、その多項式間内に、まあ、自然に加減乗算を定義して、で、まあ、この間が、まあ、負傘間を回したということも、まあ、多分やったと、まあ、やったんじゃないかと思います。で、それから、でまあ、そういった話で一般的な話ができるんですけど、まあ、当面は、その変数をですね、一変数 x としまして、それから、係数は、あの、整数間 z の上で、あの、話を進めていきたいと思います。 で、まずここでですね、いくつかのその多公式に関する言葉を定義しておきますけれども、まああのー、高井先生のテキストは、まあ、より一般的なその計算機科学の範囲でですね、そのまあ、言葉を定義をされていると思うんですが、 えっと、まあ僕の授業では、あのよりその計算機台数に特化した、あのまあまあ僕の専門としている計算機台数での用語 の, の使い方をすることがありますので、そうするとテキストもちょっとあの言葉の使い方が異なる部分もありますが、適宜読み替えてください。でえっと、ここではの思考と指定すると時数とモニックという言葉を定義しております。でえっと、AX を まあ、このような形で、今スライドにあるような形で与えられるこの N 字の多項式とします。でこの時に、えー、と N 字の項ですね、N 字の X の N 二乗に係数 AN をかけたものを AX の主項、リーディングタームと言いまして、まあ、記号ですと LT の A というふうに表します。で次にこのその主項の、えー、と係数の部分の AN を、えー、と AX の主係数、 という表しましまてこれを記号では LC と、LC の A というふうに表します。で、3番目に、えっ、ー、と、この AX の次数は、まあ、皆さん大事ですよね。で、次数のことを記号ではデグ、デグリーのデグですね。デグというのを使って表します。で、4番目にも、あの、もしかしたらすでに知っている人もいるかと思いますけども、あの、AX がモニックというのの定義は、 その ax の主係数が1に等しいということを意味します。以上がその基本的な多項式の言葉の定義です。ここまでいいですか。はい、で、そして、えー、と次にその一変数多項式の表現。表現というのはその、まあこれからアルゴリズム、この授業でですね、あのアルゴリズムで扱う上での表現を決めますけれども、 こちらの形の ax をですね、と、ま、係数を、んと、定数項から、あの、だんだん項の小柄の順に並べていって、ま、カッコでくったものをですね、えっと、このような形で、えっと、この ax、多項式 ax を表すことにします。ま、いで えというわけで、えー、とここまでで、そのとりあえず、その一元数多項式の、まあ、言葉とそれから表現を、あのー、抑えておきましたので、じゃあ次に、えー、早速ですけれども、この一元数多項式の加算について見ていきます。で、ここでは、えっ、ー、と、AX として、えっ、ー、と、の多項式ですね。で、まあ今述べましたように、 えっと、ここを、この、ここから先はこういううのような形で、その係数を並べた、括弧で並べた組で、あの、表します。で、あとは AK は、あの、0ではないものとします。で、それから、あと、もう一つは B、多項式 BX ですね。これも、あの、K 字の多項式で、で、係数はこのように、その、稽古を並べて、括弧でくったもので、えっと、BK は0ではないものとします。まあ、これの二つの多項式に対して、 あのその、A、AX と BX の和である CX を計算しようというものです。で一応ここでの仮定は、あのこの CX も K 字 の, の多項式として、次、えーまあ、数に変化はないということですね。時数に変化はないということを仮定します。ですか。その、まあ、アルゴリズムですね。その 先ほど、前回のその多倍長数の加算と同じように、ね、じゃあ今度は一変数多項式の加算をやってみましょうということで、そのアルゴリズムを書いたのが、こちらです。えっ、ー、と、入力として、この多項式 AX、度 BX。実際には、それらの二つの多項式、それぞれ表すこの係数の組ですね。で、それに対して、えっと、出力は、 まあ、あの、A と B の和である CX なんですけれども、うん、と実際にはその CX を表す、えっ、ー、と、係数の組みを返します。で、えー、とまあ、あの、やり方としましては、あの皆さん、ほぼ地名だと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、それぞれの項の次数の項目ですね、係数を、こう、加えていけばいいですよってことで、えー、ここにありますように、えっ、ー、と、まあ、i が0から k まで、 繰り返しを行いますとで、それで何をやりますかっていうと、ここにありますように、この i 字の、A、A と多項式 ax の i 字の係数と、それから多項式 bx の i 字の係数を加えて、それを多項式 cx の i 字の係数としますと。ということをやってるわけですね。で、最後に、それを、まあ、i が0から k まで繰り返したら、その c 0から ck をこのような形で、一つ の, あの組にまとめて返す。ということで、 えー、まあ、多項式の加算になるわけです。あとここまでいいですか。で、えー、とさっきあの前回やりましたあの多倍長数の加算とですね、ほぼあの同じような感じなんですけれども、えっ、ー、と、多倍長数の加算と比べてさらに単純になっている部分があります、えー。それがどこだか皆さん気づかれましたでしょうか えーとまあ多分パッと見て、あの前回のアルゴリズムをある程度理解した人は気づいたと思うんですけれども、あの下の桁からの桁上がりがないんですね、あの多項式の場合は。えーとまあ、各次数ごと の, あの項の計算が完結しておりますので、えー、と多倍調数と異なって下 の, 下の桁からの桁上がりというのがありません。その分、アルゴリズムはより簡潔になっているということに注意してください。 で、えっ、ー、と、今、あの、説明しました、その多算のアルゴリズムに関して、あの、いくつか、あの、注意があります。えっ、ー、と、すでに、あの、気づいた人もいるかと思いますけれども、えっ、ー、と、今説明しましたアルゴリズムはですね、入力多項式、あの、AX と BX の次数が共に等して、えっ、ー、と、CX、出力の多項式 CX の次数もまた等しいということを仮定しておりますけれども、 まあ、一般にアルゴリズムを作って計算しようとすると、そういうことっていうのは、あのまあ、起こったり起こらなかったわけですね、まああの。入力多項式の次数が異なる場合っていうのはあのよくありますので、まあ、そういう場合には、そのアルゴリズムの方で、えーと、それなりの対応が必要になるということに注意してください。それからもう一つなんですが、えっ、ー、と、 まあ、ここではその先ほどのアルゴリズムで入力多項式の係数をあの AI とか BI といったような一つの文字で表しましたけれどもまあ実際にプログラムを作って使おうとしますとその入力多項式の各係数というのは一般にえと多倍調数ですね多倍調整数になるということに注意してくださいもしくは皆さんがあの有利数を使いたいと思えばまあ有利数に拡張したいということも可能なわけですそうしますとその まあ、一連数多項式の加算のアルゴリズム の, その計算量を見積もろうとした場合には、もし係数が多倍長数であれば、その多倍長数 の, あの加算の計算量も考慮に入れて、見積もる、計算量を見積もることが必要になるということに注意してください。まあ、例えばえ、多項式がですね、その一次の多項式と一次の多項式の加算だから見かけ上を あの、まあ、すぐ終わるように見えてもですね、そこで出てくる係数が、例えば100ワードの係数であれば、やっぱり100ワード分 の, あの演算がかかるということに注意しましょう。ということで、まあ一応 今, 今の注意を踏まえて、今日、これは最後の話題なんですけれども、えっ、ー、と、1係数多項式 の, あの加算の計算量について、えっ、ー、と、見ていきます。で、 基本的にはその、先ほど申し上げました通りり、各ですね、の X の i 乗の愛字の項ごとの、その、係数の加算が発生するだけですので、えー、基本的にここで、その AX と BX の加算で発生するあの多項式 の, あの演算っていうのは、この係数同士の加算、K プラス1回ということになります。 まあ、あの、これ、あの、前期評価すると、オーダーの K ということになるんですけれども、えっ、ー、と、注意すべき点は、あの、先ほども申し上げましたが、その、各項の係数の計算ですね。だから、えっ、ー、と、まあ、1位だったら1位の係数の計算、えー、K 時だったら K 時の係数の計算というのは、それぞれの桁 の, あの多倍長数の長さに比例するということに気をつけてください。うんと、今日の授業の最初でやりましたけれども、えっ、ー、と、多倍長数の 整数の計算量というのは、その多倍調整数の長さですね。長さのワード数に比例するということをやりました。それを書いてのここなんですけれども、例えばその ai と、この係数ですね。ai と bi の、その係数の計算量というのが、まあこれ、一般にはこの ai と bi の, その長さは異なる場合がある、異なるものとしまして、 でその長い項 の, あの多倍長数の、えー、っと長さですね。長さに比例するということに注意します。で一応あの、そのことを考慮しますと、あの全体、その一変数の多項式の全体の、加算の全体の計算量は、その各項の係数の、えー、多倍長数の長さの和に比例するとい う, いうことができます。ですので、 まあ、今回はその各係数ごとにの、あ各次数ごとのですね、係数の長さが異なるものとあの仮定しましたので、このような形で表しましたけれども、これこれはその係時、えっと、AI と BI のその、あ、だから A と B、多公式 A と B のその係時のえーと係数の長さを表したので、その係時の係数の長さの和ですね、和をこうゼロ時から K 時まで全部取ったその和に、 この比例する計算量が最終的に、その、この多項式、一円相多項式の計算量になるということを、今日は理解しておいてください。ここででしょうか。で、まあ特殊な例としていくつかあるんですが、例えば係数がすべて単成分の場合ですね。係数がすべて単成分の場合はどうなるかっていうと、この連ングの AK とか連ングの BK とか全部1なわけですね。係数がすべて単成分のな合ま ということは、えー、この計算量というのは、えっ、ー、と、i が0から k まであの1を加えた和ですから、そこの 中, 中身は全部であの k になると。あ、オーダーの k になると。とすなわち、えっ、ー、と、係数がすべて単成度の場合には、この一元素多項式 の, あの加算の計算量というのは、えっ、ー、と、オーダーの k、えっ、ー、と、多項式の次数に比例するということになります。ここまでですかで。あと、えっ、ー、と、もう一つ特殊な例として、 例えば、その、係数がですね、すべてというのは、どの次数の、あの、係数も、あの、M ワードだったとします。そうしますと、ここが、この部分、そこのシグマの中の部分が全部 M で表されますので、えっ、ー、と、多項式、一元素多項式の全体の計算量としては、あの、オーダーの MK という評価になります。まあ、こういったところですね。ですので、 まあ、多倍調数を考慮すると、その、係数の、あた一変数多項式の、あの、加算の計算量とは、大体その、係数の長さの和になる、ということになるんですけれども、まあ、より大雑把な評価としては、えっと、一変数多項式の、あの、加算の計算量は、大体多項式の、あの、次数に比例するというふうに思ってもらえればいいと思います。ここまで、いいですか。はい。ということで、 えっ、ー、と、まあ、あの、今日はちょっと早いような、あ、そんなに早くはないかもしれないですけども、一応今回の授業では、あの、一応こういうことをやりました。えっ、ー、と、まず、あの、計算量の概念ですね。それから、えっ、ー、と、符号なし多倍調整数の、あの、加算の計算量を見積もりを行いました。でそれから、あと、符号付きの多倍調整数の表現を、えっ、ー、と、見まして、で、えー、最後の方では、あの、一変数多項式の加算のアルゴリズムと。で、その、 えー、計算量について論じました。えー、ここまで何か質問ありますでしょうか。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、次回はですね、あの、テキストで言いますと、その、続きのセクション 2.2.2 の、あの、フォーナー方から先に進みたいと思います。では、一旦、あの、この講義を、閉じたいと思います。お疲れ様でした。